きますはい。 やばい下の台紙が光っている全くははないか す, すか、はい うーん。なんか、でも、やっと引っ張られた感じが。あ、切れたかな。切れた。いや、まだ残ってる一本、二本。 伸びてるのかな 10mm 以上引っ張ってますねすごいでも、果重が出てないんですよねだから、ただ単に伸びてる かなり分配能を上げないとダメなのかもしれませんねそうですね もう切れそうかなこれ切れそうだな糸が合わない相当開いてるのあ開いた でもカメラで撮れてないあ取撮れてる後ろが反射しちゃってんあたあったあった Okay, no.